高校ダンス部の皆さんありがとうございましたポップでハッピーなダンスからシックなダンスまでとっても素敵でした若さのエネルギーを感じました高校時代っていいですね創作ダンスと衣装がぴったりあってどのダンスもワクワクドキドキの連続でした白陵高校ダンス部の皆さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします ありがとうございました。